今日は審査演武に選んでいただきありがとうございます前回の「秋の陣」で悔しい思いをしこの日のために大好きな仲間と最高の賞を取るために練習してきました10代目の思いも背負って演武させていただきますいお手拍子お心拍子 豊あたらよ幕上がり祭典を追う闇迫り矛先2022神楽神楽と挑む最後の挑戦願いの奇跡をここに刻め桜舞うこの季節に歩み出す我ら 時をつかさどるものとなりつぶぎつながりそ こ, こにて参上思い出すのは時の歌太鼓の音色が歩いた過去を思い出す若かに見える第二の未来つぼみだった花がいつしか風と舞う花となり君種が吐き 闇が我らを蝕み暗闇の中はめげずに歩く先が知れぬ道をたどりひたすら挑戦をしたの感情がごめんの闇を知ったまだ見ぬつもりを探しながら。 りつけ、決して遅れないようにいくつもの挑戦をした成功や失敗もそれを土台に全貌させや花を芽生かす危となる限るように湧き出るは未来への希望これまでの絶望はここで ポピスタン 様にそして神楽に最高の笑顔でありがとうございましたありがとうございまし国策接種ありがとうございました